ツイステッドワンダーランドなんすかあいつら嗅いだことねえ嫌な匂いがする あ, あいつらのスーツのマークはどこの誰だか知んないけどこいつらレオナさんに挑むなんてとんだ命知らずっすねえ 奴らの注意を引くのは俺に任せてくださいその隙にいつも通りレオナさんの魔法でいや降参するええー、所処置している全魔法道具の提出を要請するほらよ俺のマジカルペンはこれだ受け取れ何ですか相手はたった3人あんたなら楽勝で勝てんだろし あいつらのベストの下に隠されてるのは分厚い財布じゃなくボーマープレートだお前も変な気を起こすんじゃねえぞボーマープレートって魔法執行官の制服とかに使われてる魔法をはく素材詳しいな地元で魔法を使った悪さして奴らの世話になったんだまあ昔少しって冗談言ってる場合じゃないっすよ どう考えてもやばいでしょ、この状況連中のスーツに刻まれたマークを王宮で何度か見かけたことがある。やつら、おそらく、私もりだ。私もりいいから、足の間に失敗しさせる。ナイトレイブンカレッジ認定装備の魔法道具と正式に確認。危険体 B 無抵抗の意思を確認。ご同行願おう。いいだろう。 だが護送は丁寧に頼むぜこう見えて繊細な王子さん手洗い運転だとよっちもちょちょレオナさんラギー俺が戻るまでサバの苦労はお前に預けるうまくやれまあ戻ってこれるかどうかは分からないがなえ ちょっと待てよレオナさーんあっいったい何事ですっ今のゲーム拙者の方が優勢だったのにチェスの盤面ぐちゃぐちゃ そんなこと言ってる場合ですか絶対に緊急事態が発生していますよ。オルト状況の解析を了解学園の魔法結界に向け高出力の魔導ビームが照射された模様。現在、結界に複数の破損があり、敷地内に部外者の生態反応を複数確認。侵入者人数は現在、15の生態反応を確認。また、 上空に複数の熱源を感知侵入者の数値は増加する可能性があります学園の障壁を破れる魔導ビーム侵入者の装備は分かる範囲で高度移動速度から放棄あるいは魔導を用いた飛行装置の登場魔法弾および電気製魔導ビームが使用されています移動ガジェットの性能 魔導エネルギー回路の性質によりシュトゥークス性と判断ああ最悪ってことは私もりかあなたたちはなぜそんなに落ち着いているんだつまり学園が外部から攻撃を受けているということでしょうすぐに他の領庁と連携を三期の飛行物体 急速に接近約三秒後に接触します三、二、一。1野菜班被検体 C を目視で捕捉イデア・シュラウド並びに魔導ヒューマノイドオルト同地点にて確認遅きに失したようですね一年生は教室から退避オクタビネル領長の権限において侵入者に ストップアズール氏抵抗しないでおとなしくした方がいいえあいつらは特刑班カローン特刑カロンえスティークスの所有する特別魔導警備班カローンとりあえずマジカルペンから手を離して手を頭の後ろに兄さんの推奨行動によりアズール・アーシングロッドさんが負傷する確率が約 87% 低下するよ 分かりました対象の無条件降伏を確認同行を要請しますはああのさ君らちょっと乱暴すぎん絶対いつか訴えられますぞ第一今回はファントムじゃなく一応理性がある人間が相手なんだからせめて話し合いから入るとかさ作戦内容についての発言は禁足事項とされています あー出た出た金策事項本部よりイデア様のスティークス本部への帰還要請が出ていますは僕も父さんと母さんどっか行ってるの構成員の現在地についての情報開示は金則事項とされていますはありょいやりょかれリクヨールとついてきてはい兄さんイデアさんこれはどういうことなんです あなたは一体詳しいことは後で説明する何もしないのがこの突発イベントの最善の攻略法ってことああ今日からスタートの推しキャラのランキング位で走る予定だったのに最悪だ貴様ら何者だ 誰の許可を得て学園内我々はスティークス所属特別魔導警備班カローン<笑>スティークスカローンだとナイトレイヴンカレッジの総責任者ディア・クローリー氏だご同行願おうわかりました従いますですから生徒たちに手荒な真似はしないでいただけますか同行に抵抗を見せた場合 強行手段も許可されている誰も怪我をしていないというようですがトレイン先生後を頼みました学園長お待ちください一体何が行ってしまわれたスティークスだとなぜ彼らがナイト・レイブン・カリッジ いや今はせんないことを考えている場合ではないな。皆さん、静粛に我々がうろたえてどうしますか最優先すべきは生徒たちの身の安全の確認。先生方、まずは領長たちを集めてください。ん 強者につながる鏡から異質な気配が流れ込んでいる魔法いや違うこれはマユ様どうした二人ともそんなに慌てて<笑>よかったご無事だったのですね僕に特に変わりはない お前たちの方が負傷しているように見えるが現在学園が何者かに襲撃を受けています<笑>状況を話せ黒い鎧を身につけた謎の集団にリドル先輩がされわれました馬場で襲撃を受けたのですが他の部員には目もくれず初めからリドルだけを標的としていたようです彼を被験体と呼び生きたまま捕らえようとしていましたそれで ローズハートは僕たちの力を呼ばせ目の前でヤツらに連れ去られてしまいました<笑>状況から考え領長のみを狙った犯行の可能性が高いと思い急ぎ戻ってまいりましたいやヤツらは領長を狙っていたわけではないぞローズハートをさらった連中に心当たりがあるのかリリアああ嘆きの島の連中じゃよああなるほど そういういことか。ならば僕のところへ来なかったのも当然だなあの島も今ではかなり様変わりしたと聞いたがおうカリムからじゃシリディアよかった無事だったんだなチャミルがビルがとにかく学園が大変なんだマレウスもそこにいるかそんな大声を出さずとも聞こえておる。 マリウスもここにいるぞそうか学園内に寮長と副寮長を狙った襲撃があったんだ今みんなで集まってる二人も今すぐ学園教室へ来てくれ急いでマレウス聞こえておったなああ行こう親父殿嘆きの島の連中と一体何者なのですか今は忙しい その話はまた後でな あ, あおお待ちください行ってしまった待たせたなマレウス・リリア待ってたぜ やはりさらわれたのは予想通りのメンツのようじゃな寮でのんびりクッキーを焼いていたのに突然リドルがさらわれたと連絡が入ったと思ったら今度はエースとデュースが怪我をして保健室に運び込まれたって突然すぎてまだ頭が混乱してる一報を受けてリドル君がさらわれた現場を見に行ったけど芝生が焦げ焦げでめちゃくちゃ一体何があったのそんなんこっちが聞きたいっす あのレオナさんが無条件に全面降伏してサバナ苦労はお前に預けるまあ戻ってこれるかどうかはわからないがなとかシリアスに言って謎の連中にホイホイついてったんすよアズールが連れ去られたのは部活中だったようですが。 部員のやつらの話じゃホタルイカ先輩とクリオネちゃんと一緒に無抵抗で連れて行かれたんだってアズールなら人暴れしそうな感じするけどなんでだろうビルとジャミルは俺や監督生たちと一緒にオンボロ寮にいたんだけど襲撃に際し魔法を使い撃退を試みたが力を及ばず2人とグリム君は連れ去られてしまった なるほどレオナさんとアズールたちは無抵抗で従ったわけですか何か理由がありそうですねなんかレオナさんはやつらの正体を知ってる風だったんですけどうんキングスカラーは歴史ある王室の関係者やつらについて知っ て, いても不思議ではないなそれどういうことですか それどういうことですかそれは私から説明しよう。トレイン、学園長はどうした学園長、生徒同様、スティックスに拘束され、連行されて、彼が戻るまで学園の指揮は私がとる。何 そのスティークスってスティークス彼らはどの国の政府にも属さない政府組織で古くよりブロットの研究をし続けている魔法技術の研究所<笑>ブロットの研究そういうことかよんどういうことだ 連れ去られたメンバーを考えてみてください。連行された生徒はリドル君、レオナ君、アズールくん、ジャミルか寮長のカリム君じゃなく、副寮長のジャミル君がさらわれた。でも同じく副寮長のルーク君は無事不自然だと思わないか。狙われたのは寮長と副寮長じゃなく、多分ブロットの研究。ジャミル。 オーバーブロットの経験者えってことはつまりビルさんもオーバーブロット<笑>だけど、リドルも他のみんなも、適切な指導を受けて回復したはずだなぜ今になって、うん、あいつなら何か理由を知っていたかもしれないが、あいつって嘆きの島の番人のことじゃ。彼らの存在については、古い歴史書で何度か目にしたことがある つまりロアドゥ・トラブル君は古くよりいわくつきと恐れられる島の番人と面識があるということかな何を言っている寝ぼけているのかアント番人とはお前も知り合いだろう<笑>ルークだけではないぞここにいる全員が知っておるそれはもしかして 僕はいつの間に気を失って敵はどこだ全員首をはねてやる身動きがそれに真っ暗で何も見えない一体何が起こっている落ち着いて狭いんですからおとなしく横になっていてくださいリドルさんその声はアズールかい はい僕はどれくらい眠っていたんだそれよりここは一体残念ながらその質問に答えられる人間は乗り合わせてないわこの狭っ苦しい輸送機に乗せられて3時間は経過している全く外が見えないからどんな速度でどの方角に飛んでいるのかすらわからないが学園から遠く離れているのは間違いないビル先輩それにジャミルまで 寮長でないジャミルまで一緒なんだから意味深な面つよねそれにレオナまで揃っているって言うんだから謎かけにしても簡単すぎるかしらレオナ先輩もここに3時間もこの俺の膝を枕にグーグー寝ておきながら怖いさせやんじゃじゃあこの弾力ある枕はすすみませんすぐにどきますちょっとあたしにぶつからないように気をつけなさいよさて 全員目を覚ましたところで状況を整理しましょう僕は部活中に突然やってきた魔導装備で武装した集団に連行されてきたんですがどうも僕らをさらった連中とイデアさんは顔見知りのようでしたイデアと連中の関わり合いについては知らないが俺たちをさらった相手には察しがついて昔何度か連中の姿も 夕焼けの草原の応急で見かけたことがあった。やつらは、スティークスの荒事専門チーム。カロー。オーバーブロットした魔法師を捕獲し、嘆きの島に輸送するのが連中の仕事だ。や<笑>つらは、スティークスの荒事専門チーム。カロー。 オーバーブロットした魔法師を捕獲し嘆きの島に輸送するのが連中の仕事ださまよえる魂を嘆きの島に運ぶその役目から私もリとも呼ばれている通常オーバーブロットを起こした魔法師には魔法執行官やマジカルフォースが対応することが多いが場合によっちゃそれでも手に負えなくなる時がある その時は、ステュークスのデバンてわけだブロット研究のスペシャリストとして、奴らが介入してくる、当時国からの要請があろうとなかろうとな。俺側の連中を見かけたのも、おそらくは、その緊急事態が起きたからだったんだろう。ステュークスとはどの国にも属さない、非政府組織だ魔法技術やブロットの研究をしているらしいが、組織の規模。 研究内容、構成全てが非公開。スティークス本部があるとされてる、嘆きの島は世界地図のどこにも載ってねえテーブりだ、うん。まるで金域ですね。しかし、私もりがとっつかまえに来るのはオーバーブロットし、もう引き返せなくなった状態のやつらだと思っていたんだが。ちょっと待って、私たちはもう。 あの忌まわしい状態から解放されているわその後も魔法医術師に適切なカウンセリングとケアを受け経過観察も異常なしよそれなのになぜ突然こんな乱暴な方法で捉えられなければならないのそんなこと俺が知るかよ、うん、考えれば考えるほど謎ですこうして僕らが捉えられたこともですが世界から秘得された組織とイデアさんに 一体どんな関わりがレオナの話から推測するに特別な権限を持つ立場の人間であればスティークスと接触する機会もゼロじゃないのかもしれないわね確かイデアの実家ってカリムの実家に引けを取らないほどの大富豪だったでしょえっ本人があんなだからあまり実感が湧かないけどシュラウダって海底油田やレアメタルで財を成した ジュピター財閥のの分家つだったははずよあジュピター財閥って世界最大のシェアを持つ OS や検索エンジンを開発したオリンポス社ャを参加に持つあのジュピター財閥の分家の一つにシュラウドという名前の家があることは当然知っていましたがイデア先輩は偶然同じファミリーネームなのだとばかり一切メディアなど表舞台に顔を出さず 影の統卒者として名をはせているシュラウド一族イデア先輩がまさかその一員だったとは財閥に名を連ねるメーカー出身だというのになぜいつもあんな調子なんだいあの人ああめまいがしてきました あ, あこんなことならもっと恩を売っておくべきだった<笑>君はこんな時でも変わらないなしかし そんなお方が従者も連れずに一人で学園に入学してくるなんてあそうか学園に特別に許可されたオルトの存在はそういうことだったのか影の統率者と取得された組織何かつながりがあってもおかしくはないわよねでもこれで少し安心できましたねリレアさんが口添えしてくだされば。 案外すぐに解放されるかもしれません。どうだかな俺たちは被験体として捕らえられたんだ。どんな目に合わされるか分かったもんじゃねえ。俺が昔王宮で読んだ歴史書じゃ、私森に嘆きの島へ連行されて、戻ってきた魔法師はいないとか。<笑> 揺れ、どこかに到着したみたいね。輸送機内の気圧を調整完了。エアロック解除します。眩しいここはああ、みなさん。 暗くて陰気臭い嘆きの島スティークス本部へようこそ<笑>あんたはど、どうも、もスティークス所長代理イデア・シュラウダです<笑>